お邪魔しまんにゃー新年の挨拶おうせよね<笑>明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願 い, いしますせやね。俺だってやと思う俺ってやと思う俺だれやと思うおはようございます。な。いい子もドラもくんやって どうするいやそれやんちょっと待って。<笑> これちょっと置いといて、ひーちゃんちょっと立って、で、これ持ってみて、そう、そのまま、まだ、よしか、ミカミ み, かみんで、かみかみしんで、うん、そうそうそう、はい、な、まあ、ま, まだまだまだ、あ虎を食うじゃない、虎は食わないよ、<笑><笑>ほら、同じ顔になるからさ、虎<笑>食わない、<笑>どうして、ままあの、の<笑> <笑>どっ<ち><笑>っていなんで変わっちちてて言なかんでゃの<笑>、はい、いいまあだ、だ、すごい逆りりるかあよその も, も、はいえっと、<笑><笑>直接こう何<笑>あのこの子は階段を降りるとかっていう術が多いっすい<笑><笑><笑>ここかね <笑>ちょっと考える時間がいるよね。ははい、はここ、ねね、はい、ことこ<笑>は い, は い, はい、い、ま、いいこここここここととととと日日陰影やななかまだ体が、が私のち、まあうんまああのー、ちょっとちょっっ、はいうん、さん、あ背中向けたのそう あじゃあ分かんない。さっさお対面にやる。<笑>うん、じゃあお医者の方に背中を向けて。肩腰にとるわ。あそうそうそうそうよくできました。<笑>はい。せーの、聞き出す。はいレンコン。レンコンまず持って、レンコンカーシャーにワタって、キーはこれを持つ。聞き違うな。違うの。<笑><笑>違うな。 キイちゃんちょっと頭の中整理しよう。このレンコンをまずさ、ここに置こう。はい。よし。で、キイちゃんはまず下がってる。うん。穴ない？ない。キイちゃんはまずさ、そうそうそうまだよー。でこれを持つ。く。時間ねもうぴー違う。耳違う。耳かける。耳がほら、これさひラりくんが。 ほら、<笑>すごい顔して<笑>見てるよ向こうで<笑><笑>あいつなんでできえへんねやろ<笑>おかしいなあ<笑>いおうんっこは後とで浸るから、まあ、別にあの、はい、分かってると思うけどできなくてもいいんで<笑><笑>できる気はしないよね<笑>、はい、せーの最後。せーのはい まだです、はい。はい、ありがとうございました。やっぱりやわ。え<笑>どうしてさこれぐらいのちっちゃいの作ったらいいこういうもんがいっちゃうで、かわちゃん。なんかくるくる回されてる<笑>裏表に刀挟んでるんですか細いとら。<笑>そうじゃない。<笑>そうじゃないか。えー、<笑><笑>なんでなんやろ。う。<笑> なななななななんんんんでややろろ僕は苦手縦にに持持た、うん、大事ち<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、はいま、いいよ、うっ、んまあ、そのい、いい顔だけ見せといて。 お<笑>はい、えーはいはようういいな、はい、なはありがとうございます。<笑>